日本の皆様、こんにちは、こんばんは、大河前と申しますあのこの。このチャンネルに来まして、本当にありがとうございます。あの僕は、ね、1992年から2000年まで、その日本鳥取大学医学 の, 世の中でねあの勉強をと務めました。その後に、ね、あの一時的にはあの 3, 3年間、あの中国北 京, 北京大学 の, あの医学部 助教授として捕まえりしてますけど、あと、ね、あのカナダ移民しました。その意味をするた、ね、の、まあ宗教信用、人生の意味を、ね、本当に社会の変化、ねあの、医療とか、ね、あのに関心しましたので、それがあの、まあ、このあの新学園 の, あの勉強中、ねあの、神様の崇拝のしかをね、 あ買いました。このカー の, あの実際はこの、まあ、我々のご存知ようにおし多分聞いてますのでこの聖書のベーブルがありますこのベーブル の, あの、まあ、内容そ の, のその中の真理をねあのまとめ、まとめた形での書いたのでそれがねあの ここの書になされてますので、まあ、今 今, 日、ね、今読んでるのは最終 の, あの回最終 の, 章あの9章ね第ここのねこの章ですあのテーマはね「西一帯の神私たちの主に対する挑戦です」okay? その今は読んでいます、okay? ご注意してくださいああ 私たち私の主よ、私はまだ父と子と聖霊をね、選別します。父は選あ生前はあなたは私たちのムズあの私あの私たちのあの子本当の神私たちの主を与えました。え。 あの、むずかはあたたえ、あ, た, た, だ、okay? あーただえ、okay? あなたは私たちのための勝利と救い、okay? であり。そのて、で、はたたえ、あなたは何百人、okay? 何百万人も の, も の, ものまあものの人々とねあのあの、あの、こう、こうします、そあのむずは、 本当の神をたたえ、あなたはすべて の, あの幸福の原点である。すべての人々は戦勝を着てあのあの、父、子と聖霊を、okay、挑戦する。あめん。以上でね、その第4章をお渡せ し, しました。あの実際はこ の, この神の勝敗するしかをね、 以上で全部終わりました。本当に最後までご清聴をこれまして、本当にありがとうございます。あの、つけてたら他の友達とか伝えてくださいあ。もし、あの、本当にこのチャンネル登録さればご参いです。あの、まだご、のまだ、まだね。